ネッットトフリックススのの誕生日は他のサービスと違うポイントプランの比較そして何と言ってもインド映画ファンの方ぜひ必見です配信サービススネッットフリック観覧がたくさんいるからこそみんなが見たいものを脚本に盛り込んだ作品がオリジナルコンテンツなので面白い作品が誕生しますカメラ OK 音 OK 役者 OK 用意スタート 監督ラボの監督です、えー、とうとうですねこの日がやってきましたネットフリックス加入の日1997年に現 CEA リード・ヘイスティングスとソフトウェア会社の役員だったマーク・ランドルフによってカリフォルニアスコット・バレーで設立されましたヘイスティングスはですねアポロ13のビデオテープをレンタルした際に返却期限に間に合わず40両の延滞金を払った この経験がきっかけですね、1998年に30人の従業員と共に、ウェブサービスによるレンタル DVD サービスを世界初で始めました。定額 DVD を本数制限なしにレンタルできるこのサービスは、延滞料金、送料、手数料、全てが無料というですね、その当時はですね、画期的なアイディアでした。そして2007年ドまルの DVD レンタルサービスから、ストリーミング再生に移行されます。日本ではですね、その8年後、2015年の9月、 に開始されます2019年の説明会 で, です今まで非公開だった日本国内の会員者数を一般向けに公表しました強合サービスであるフールワウワウを上回る300万人のですね会員を持っていたということがその時判明しましたなおですね全世界では1億8000万人加入されておりますこれはですね日本の人口を超えておりますすごい えまず一つ目、ドラマやアニメのオープニングやエンディングをカットすることができる。長く見ていると、オープニングとエンディングいらないなっていう方もいますよね。カットしたい時に早送りして、ああ、行き過ぎたみたいな感じあるかと思うんですけども、そのネットフリックス、ボタン一つで一気にカットすることができます。え二、ー、つ目、ネットフリックスオリジナルコンテンツがすごい、巨額な費用がかかっている作品、見て視聴者、会員が求めているものをですね、AI で分析したもの、会員がたくさんいるからこそ、みんなが見たいものを脚本にも 織り込んだ作品がオリジナルコンテンツなので面白い作品が誕生しますすごいのはですねネットフリックスの収益の約8割をですねそのコンテンツにかけてるんですよもうバカじゃないですかね と言いつもですね私監督まだ一本もですね、ネットフリックス見てません、ね。<笑>これからですね、契約して、ネットフリックスオリジナルコンテンツがどれくらいすごいのかをですね、実際に見て、よかったら映画レビュー、ドラマレビューをしていきたいなと思っておりますので、ご期待ください。3つ目視聴者にあったマッチ度レコメンド機能が優秀こちらはですね、他の配信サービスもあるかと思うのですが、これがかなり優秀というわけなんですよね。そこからなんか見て、あ、これ好きなんじゃないみたいな、分析されて、その人に合った作品がお す, すめ欄として出てくる。だから それをまた見てで、またさらに面白いものありますよっていう、まあ まあ、ですねはい。えー、5つ目。全世界でですね、サービス展開してますので、例えば、その、アメリカに行ったらですね、アメリカのネットフリックスの番組が見れる。フランスに行ったらフランス。インドに行ったらインドの、ね、その国に行けば、その国のネットフリックスがですね、見れてしまうというですね、最強ですね。えー、そして6つ目。えー、CM が入らない。ここもですね、まあ、入らない配信サービスはあるのですが、監督今今、契約しします、amazon プライムですね、CM 入ってくるんですよね。はい。まあ、YouTube もとかも入ってくると思うんですけども、このネットフリックス、CM が完全カット されておりますいいね強みなんです7つ目対応デバイスが豊富はい、まあ、テレビやパソコンそしてスマートフォンプレイステーション4タブレットあとファイヤー TV ですね再生できます素ばらしい自宅でも外出先でも見れてしまいますであともう一つなんですけども出ている映画やドラマはですね全部見放題プランに入っております a マゾンプライムでしたらあこの先見たいと思ったら有料だったってことがですね結構あるんですけどもネットフリックスのコンテンツはですね全部見放題プラン に入っておりますのでも特にその監督が一番ですねこのネットフリックスに入りたいなと思ったきっかけはインド映画がたくさん出されているところ他のサービスでもあるかと思うんですがこのネットフリックスの中に入っているインド映画の数が尋常じゃない。 とかタブレットとかでもできるんですけど今回はですねスマートフォンのその画面をですね共有しながら契約プラン進んでいきたいと思いますこちらにですねネットフリックスの画面が出ておりますはい、えー、ではメールを入れましたので始める続ける ZEP に無料体験が終わるまで料金は請求されません無料体験3日前にお知らせが来ますありがたいねいつでもキャンセルできますというわけでですねでは視聴プランを見たいと思います 今現在ですね、3種類出ております。え、ベーシック、スタンダード、プレミアムです。で、一番安いのがベーシックプランですね。まあ画質は 480p って、まあ正直かなり悪いです。同時視聴は 一つだけ。で、続きまして、スタンダードプラン。おそらくこのプランをですね、契約される方が一番多いかと思います。画質は 1080p です。で、同時に2台まで同時視聴ができます。これに余裕がある方は、家族で見たい方ですね、はこのプレミアムプランですね。料金はまあ1800円の高いのですが、画質がむちゃくちゃいいのと、えー、同時視聴はなんと4台までいいですね。はい。ではですね、監督自身、どのプランを選ぶかと言いますと、やっぱり映像クリエイターとしては、やっぱ映像は絶対綺麗な方がいいんですよ。伝わるですね、感動とか、体感、 感情それはやっぱり綺麗な方がいいということですねまあ1800いきたいんですけどもちょっととりあえず1200円のスタンダードプラン、えー、こちらをですね契約していきたいと思います、えー、では続ける最初の30日間は無料でプレミアムプランをお楽しみくださいあなるほど最初の30日間はもうもう必然的にプレミアムプランをですね選択してくださいというわけなんですね ではクレジットカード入れますでは初めの1ヶ月はですねプレミアムプランで体験したいと思いますメンバーシップ会員になりますはい ネットフリックスへようこそ。2020年11月11日までにキャンセルをすれば料金が制限されることはありません。まあ、多分続けますね。ネットフリックスをお楽しみいただいている場合、特に何も手続きをしなくて、無料体験終了後、メンバーシップは自動的に継続されます。続きまして、他にどなたかネットフリックスを使用されますかはい、えー、私一人暮らしですので、監督しかいません。 はい、えー、監督さん、お好みの作品を3つ選んでください。このストレンジャーシングス、すごい見たいんだよね。リゼロみたいな。日本沈没、全裸監督。まあ、リゼロかな。じゃあ、続ける。はい。えー、監督さん専用にパーソナライズ中。いいね。えー、無料アプリをゲットしましょう。はい。まあ、たぶんスマホでは見ないけども、一応アプリ入れときたいと思います。ダウンロードしましょう。入手。 はい、でこっからはですね、スマートフォンアプリで進んでいきたいと思います、えー。ではですね、ここにですね、スマートフォンアプリが入りましたので、ここから入っていきたいと思います。おー、許可。ネットフリックスへの登録をご希望ですか？はい、ログインします。 はい、えー、では監督自宅の w i f i 環境を使ってこの作品みたいなと思ったら例えばスマートフォンにダウンロードをして外出先でギガは関係なく再生することもできますでこのマークがついている作品のみにダウンロードできるというコンテンツらしいですあー見たいあーこれももう見ちゃんだねトップ10人気急上昇まもなく配信あちゃんと動画としてもこれ 再生してくれるんだねその頭の部分がここの検索ボタンを押すことによっていろんな作品が検索できますで個人的に監督がですね一番考えてるのはインド映画なんですよね<笑>インドこれが見たいんだよなあもうこの時点でやばいぞ出ましたおダンガルダンガルあんのラガーン見れんのあっ絶対あハッピーニューイヤーはやばいよこれこれは 劇屋はこれ見てないんですけど YouTube のダンス動画を50回ぐらい見たただ2時間58分ですねはいすべてのジャンルを押すとはいこういった形でそれぞれのジャンルがたくさん出てきますインディーズなんだインディーズ映画マンのインディーズ映画あなるほどねなるほどなるほどはははあカメラを止めるのも一応インディーズ感はいえー、たくさん見たい作品がありますねはいというわけ で, です、ね、いかがだったでしょうか Netflix 興味が出た方はですね 下の概要欄にですね、サイト貼っておきますので、興味がある方はぜひですね、入ってみてください。ちなみになんですけども、ログインしなければですね、ネットフリックスの中に入りませんので、例えばですね、このインド映画あるかなって調べようとしたらですね、ログインしなかったらですね、検索が使えませんので、そこはご注意ください。はい、というわけでですね、ネットフリックス今回いろいろ紹介させていただきました。こちらのチャンネルではですね、自分の好きな映画だったりですとか、商品レビューを中心にいろんな動画を出しておりますえ。興味がある方はですね、チャンネル登録をして、他の動画もぜひご覧ください。 今後なんですが、ネットフリックスオリジナルコンテンツの映画ですね。まあ、あとドラマも見るかななんかそれですごい響いた作品があればですね、こちらの動画でですね、紹介していきたいと思いますので、興味がある方はですね、もうチャンネル登録今のうちにしておいてください。時間作って映画干をしたいと思います。また次の動画で会いましょう